はい私は今ウエストファンビーチ RB ショーに来ています私の家からだいたい45分から1時間ぐらいのとこに来ていますそんなに大きな RB ショーではないんですが近いのでちょっと訪ねてきましたこのような大きいのからトレーラーからバスみたいのまでたくさんありますので案内していきますこれまでグランドデザインマージンですね 28フィート、取ります。タンクペト入ってきましたもうここに2段ベッド、下、これも窓がついてるから、いいですよ、上、トイレ、これスライドですね、これホールシングが、ダイニング、キッチン、TV エンターテインメント、エブーシンストレージ、シングル、 を足すちっちゃなマイクこれが3万2千、三3万2千ドルでもう一つのレイリージャーここにありますベッドルームですねだからここがセパレートになって後ろを見るとこういう感じになってますこれはこの ー, ダー いやこれをちょっと見てみましょうますか 367BHS、えー、グランドデザインリフレクション、えー、入ってきますとこういうふうになってますダイニングソファーがありましてテレビキッチンアイランドダイニング 2ドアフリーザーリフジライーター3バーナーオーブンマイクロウェイコンベクションマイクロウェイエントリー、えー、値段が こうなってます1ドル100円計算でいきますと、えー、レギュラープライスが7万9000ドルですから700およそ800万それを570万でいかがですか今日この昭和っていうことですまあいずれか子供を聞いて2人を連れて孫を連れていくのが私の夢なんですがこれがキッドルームになりますねそれかオフィス使います えー、ここがバンカーズこれがちょっとこうやって会場を乗せて子供かまあ大人でも寝れるんですがこういうふうになっていますバスルームシンクトイレシャワースカイライトでベッドルームです大きいですねこれ多分 ですが。ウォッシャンドライヤーつけられるようになってますねつ。ついてはいないんですが、つけられるようになってると思います。スリーセブンです。スリーシックスセブンですから、三十六フィートぐらいあると思います。では、次行きましょう。はい、もう一つ入ってきました。これはいかがでしょう。 ダイニングありダブルドアリフィレーターキッチンカウンターすごいですねこれ先にいたかな今日は4万4000円で売ってますダブルドアですねこれがキッドルームこれなかなか悪くないですよ1階がすごい広いえっとそれで上に行くと LG 型になってますでここでまた23人眠れますね窓が 両サイドにあって、ここにテレビをつけてあげればテレビでここが動画閉まります当然当然ベッドになりますねトイレシャワーこれがホールスライド ま、だが多いです、ね、グランドデザインなかなかこれ私の好きな次行ってみましょうまた小さいのに入ってきましたバスルームベッドルームコンパクトななってます2万4000 第二これはベッドに変わると思います2段ベッド子供が寝るとこですね窓がついてるこのやっぱりベッドに窓がついてるの最高ですねウェイトが6200 では次はこれいってみましょう35フィートこれバンクハウスいてます子どもの部屋が入ってますそふにダイナーまだ大きいですねグランドデザイン2人分 これが子供部屋、ちょっと小さいですけど、ベッドが大きいです。ちゃんと両方に二つ、両サイドにまでがついてます。これ結構悪くないですね。ちょっと子供部屋で、まベッドの上が、ベッドが広いので。当然アイランドキッチン。ダブル。 カウンタースペース、なかなかこれはなかなか広い、広いバスルームあなかなか広いですねこれスライドかなホールスンスライドアウトしますわなかなかこのベッドルームの後ろに窓がついてるってのは珍しいんじゃないですか お値段の方はいくらでしょうか特にあるんじゃないかと思うんですがないなあった8万7千円この賞ですと6万7千円2万ドルディスカウントそんな感じですかまだグランドデザインなんですが結構グランドデザイン人気がありましてこれはトイフォーラっていうやつですよねちょっとのぞいてみましょうか は結構シンプルなんですがすごい狭いように感じます確かに狭いんですが、えー、ここにバスルームとベッドが一緒になってますねなぜこんなに狭いのかというと後ろにオートバイとか乗せるガレージがついてるんですこういうふうにガレージガレージというとすごい買ってがいいんですがここにも寝れるんですよこれがフラットになりまして この上からもベッドが降りてきてまあここで4人ぐらいは寝れますねましてここはガレージになりますちょっとした小さい車とかそういうのも乗せられるようになってますねここにまたトイレだけついてますよじゃあそのガレージを乗り入れするにはどうしたらいいんですかこういうふうにここが下に下がってここから乗せらるようになってますでも必要な時はこのパディオをですね プラン表にいたいので、ここでコーヒーを飲んですることができるようになります。これなかなかいいアイディアだと思うんですが、まあ、子供が来ても、ここをなんて言うんでしょうオートバイに乗せなければ、ここをキッドルームにして、子供部屋にしても、なかなかいいと思います。ウェイト2回、2段ベッドみたいになりましたので、いいと思いますよ。次行きましょう。ちょうど真ん中に今来たところです。 先ほどの言ったトイホーラーオートバイとか小っちゃな車を乗せるって言ったトレーラーがあると思うんですが乗せない時こういう風にパディオになりますね。これ結構悪くないですなぜかというと別にガレージがあってもガレージ使う必要ないんですそこを子供のルームにしてしまえば2段ベッドが上から降りてくるっていうことになりますのでこのパディオなかなか悪くないですね。 それでは、この辺でエアスプリングのエリアに来てみましたどうなんでしょう見てみましょ う, どうですか、6万これ、23フィートです23フィート、こんな感じですねここにダイニングがありまして 道なりのベッドまあこれは TWIN でもあるそうですテレビがここにじゃピッチンも当然ここですよねじゃあトイレとバスルバはどこだ後ろにあるんですやっぱりエアストリームだけあってかなり綺麗にいる一番高いようなパーツを使ってますシャワーはね、思ったより大きい<笑>びっくりしました よくビデオで見てると小さいかなと思うんですけど思ったより大きい。後ろに窓があります。二十三フィートこれでしたら私の車で引っ張れますね。<笑> 次にこれが25フィートになるのかなそう、25フィートになります。それで8万9000、28フィート、7万8000、なんでいきなりやっんだ28フィート。こういうふうになります。まあ、25フィートぐらいが一番簡単じゃないですかこうなると、 こここですねこのシャワーも思った以上にその向かいにトイレこれがベッドリす。このカウチがすごいで窓がやっぱり楽ですね 窓が360度ずーっと窓があるので昼間は多分ライトいらないんじゃないですか普通の も, もうサンライトが十分に入ってきますので。 I'm riding in my RV wherever I want to be. And guys, I'm free in my RV. Yeah, I'm riding, riding, riding. I'm riding in my RV, in my RV. wherever I want to be.